分かるず料理のクオリーで高いですね、イさん取 っ, っ, <笑><笑>、えー、っ, って面白い出て面白いって完璧じゃん。 久しぶりに編集できる。たまにこういうことやってるじゃん。吉高さん、を久しぶるなってコメント前にあったんで。おはようございます。おはようございます。久しぶりに侍の撮影を撮ろうと。久しぶりじゃないですか。自分、ね、の感じで。ど、は、ういう状況かわかりますか今。今 じゃ、今日か。えっ、ー、と、ご飯を食べる。<笑>まあ、<笑>正解です。ご飯を食べる。はい。しかも、飲み物までありがたいことについてる。はい。まあ、いつも通り、企画なります。せずに、せずに、やったんですけど。うん。強くなりたいですよね。うん。強くなりたいですよね。そう、<笑>はい。やっぱ座右の銘が、俺より強いやつに会いに、はい、会いに。まあ、確かに強く、あの、フードバイーとしてね。はい。強くなりたいですよ、もちろん。日々思ってますよ、それは。はい。とある漫画で、強くなりたいと比べ。はい。 もう俺分かったよ、それ分かった、はい、あの裕次郎でしょであの、グラップラバギでしょ、はい、で裕次郎 の, ー、の強くなりたければなりたければくらえを、はいうん、ちょっと再現しようかなと思って今日は漫画飯をこれ漫画飯なの、はい、サムライティングの鬼き迷惑炎の料理人の吉岡さんにおいす 作っていただきまして<笑>最近さ、スキル上げたいもん<笑><笑>なんか、<笑>そんなにポコポコあれ、ワード出てくる人だったっけ<笑>まあ今回は、うん、まあいろいろな漫画あると思うんですけど、うん、バキーから試合前の栄養食って感じで、うんまあ、左手、マックスが右手に見えますこれあれでしょ炭酸のやつでしょ<笑>そうですえバキーとこれお鍋ですねこれお鍋バキーの作中ではタッパーなんですけど<笑><笑><笑><笑>バキーの作中ではタッパーなんですよ<笑><笑> わかった米だろ。米ですああわかった。おうででまあ米をタッパでちょっとあのさすがに日本一の男にそのと差し上きにはいかないなといす、ね。い<笑>ややっぱこなれてるよね。<笑><笑>本当に文服でも思ったけど<笑>こなれてるよね。な多少は<笑>。<笑><笑>はいはいはいそれでそれでおじいちゃん。うんが入ってきます。おもうこれ開けていいの。どうぞ開けてください。おお。 うまそうほほうほうでこれがバキ、はい、これもバキじゃんそうすですでまあ、これお金に合うやつねはい、うん、ではじめにギャートルーズからこれはいマンモス肉ですねうん羽根付きではい羽付きで、これは海鮮ピラルですおおじゃあン時のピラフそうですえっと、バキ飯バキ飯ギャートルーズのマンモス肉マンモス肉時のピラフみたいおお今日は何に、まあ、食べていただこうとおーこれ強くなるとはいおーマジっすか いつも思うんだけど相変わらず料理のクオリティ高いですね、サムライさん高いですやっぱイケメンいると違うんで す, んですよえ、これは何じゃもうガッツリ食べるって呼ばれるのはいえ、なんかさタイム競うとかじゃなくてまあ今日はあのプロデュースは不在なんですがあ、じゃ決まってないってことかえ、じゃどういう、どういうのをそしてほしいですかいやもういいじゃん、<笑>小川優馬なんてもう政権交代だーサムライテング小川優馬、ま。お前の今場もうない<笑>行きましょう今日からはけんちゃんあなたが 侍のどんでございます。あなたが決めたことに私は従います。じゃあ、一つ一つ。はい。バッキー飯、ワンピース飯、ギャートールズズ飯の。の、うん、まあ、一品一品を各10分でマックスさんに挑戦してもらいた い, い。行ってみよう。はい、行ってみようじゃん。じゃあ、で、ツイートしてください。それでは。引く。 侍イーティングしてレッツーイッーイではピーいただきますうまい してるの？これね。初めて完成形が見えない。やめてください。よしこれ何してんの？これ？でとりあえず周りにバラ肉みたいな感じなのかな？めっちゃ、うん、めっちゃうまいっす。 るるめっっっうういささんん料理って毎日うまいよ、ね、そ一人でできる も, んもやる吉坂さん自分のチャンネルヨよタカ YouTube デビューでいいじゃんね<笑> そういうてなんか強くなってる気がするうそう、<笑>本当に謎の感覚ちなみにマックスさんって、こういったなんか漫画の骨付け肉みたいなものって食べたことあるんですかチャレンジとかうんでもそれもこんな感じでハンバーグケーでしょトマホーク どうぞ。 1 5秒ですいえーイいいい<笑>なんか、すでに最強見ちゃった気がする<笑><笑>やったで、めっちゃ楽しかった楽しかったですか<笑>強くなってるかな<笑>もなってゾッとしましたね本当。と<笑>いいえ、どれかひとりま た, <笑>いいた<笑>侍らしからぬと言ってあは<笑><笑><笑>は い, いでは、まいりますはい三。 ・2・1・シェイ・よしこういうところでイケメンなんだよプレゼントだけじゃなくて手紙も添えるタイプだよこういう人はイケメンポイント1ですかポイントイケメンポイント1多分かけないほがおいしいと思う<笑>うありがとうございます 本当にマジで超うまいよ。3時の時間だ。俺多分だけどごめんねタイム取ったときにあの本当大げさじゃなく正直これは人生で一番いかもしかった。えー いいんだけどこれはもうサムライ・イッティングっていう海賊船の料理長がもう彼女好きです。<笑>お<笑> せんといでしょ、ほんといははせんとい、せんとい彼には申し訳ないんだけどベラフには最後のグラップラーがすごいプレッシャーが出て<笑>俺に<笑>あの、もう圧がすごいすんなりやれぞって感じいや、あと 俺のお腹もうもう悠香になってきたんですかあっ多分多分人生5回も作ったことやったほんと、ね、うな、ん、い、うんうんうん、3時ってさあれだっけ なんか片足ない人のあれだってそうです、片 足, あれだよ、ね、赤足じゃあ赤足混ぜる。赤足 You want? マジでうまかった途中のギブっていうのはあれはフェイクですかそれとも精神でマちょっと精神で あ, あ, あと、はい、そのまあ今いいふりをしてるじゃんでちょっと一つ告白しなければいけないことがあるんですけど、はい、お腹 い, いっぱいです<笑>ですよね<笑><笑>もう食べれへん<笑>じゃあマじゃあシムチいいわいやいやマいいな 最近僕のほうが食べてるんでこれ何キロぐらいあるんですかそれ2キロないぐらいですねおお、これ来たんじゃないですかさあ続きましてハンマバキになれるのかなれるのか続いてのチャレンジャーはけんちゃんでございます<笑>じゃあちょっそんな暗い顔してるかうん。うん あ, あれっすねこっからこう見る鍋の量と<笑>あの、この顔面1 0ンチの鍋の量って<笑>違うんですね<笑><笑><笑>じゃあこれはもうあれのね製作者の吉高さんにもディレクションというかこう、はい、ね、やってもらった方が多分いいっすよね僕はこっちの、はい、横のカメラの方でちょっと楽しんでます僕黙ってますか、ね、ら<笑>じゃあここの準備は浜まになる準備はいいですかはいいどうぞいっすよ どっちかって言うと江戸本とド本田なんだよ、<笑><笑>でも、今いる詐欺なので一番なんかバキ寄りな<笑>なんか<笑>あの、バキの登場人物なでいい、ねたね、ジャックハンバーグ<笑>多分モブとかそっちらに近い<笑><笑>一番でもね、合ってるよ、雰囲気ちょっとバナナ持ってみてに<笑>合うわ じゃあ目標はやっぱ、まあ、10分で自分で設定したやつもあるんで10分でこれは食べたいですね<笑>じゃあそれ食べきったら吉高さんが10分以内にコーラゼロ飲むよああいいですね、うん、食べきるなと飲まない、はい、それでいこうこれ全部ですかこれいやもうそっちだけでいい<笑>そちでいい、まあ、食べてもつまんでても つ,、ま つ, ま、つまんでてもつまんでてもつまん ちょっとこれ面白いね。面白いですね。じゃあ こ, こから僕が頑張りますね。<笑>じゃあカウントラ五秒前からいきます。五、四、三、二、一、スタート。あ、美味いっす。あります。まだ熱い。いやちょっと。 冷めてきててきるというか暑いいでですすけどあの陣地を超えてな強がんなくてんだよ、暑い時は暑いって言っていいんだから 食べきれれば食べきれないかで、ね、政権交代できるかできないか、が変わっていくるんだろうな。水分補給は最小限に。めちゃかぶる。<笑><笑>あなた、<笑>あなたカメラマンでしょう。<笑>そごう君。<笑>こっちにしてます。ちなみに、ちなみに今日、お母さんにあのご飯いらないって言った、はい。もう言ってあります。あ、いたんだ。<笑><笑> いやなんか本当に一番なんかあれなんだよなタレント性持ってんだよなって言っちゃうんで<笑>これで本当に食べきったらマジで成形ボことあるぞだって取って面白い出て面白いって完璧じゃない<笑> このペースが続けられるんであればいいけど、軽いんですけど。はい。これ本当に食旅きたらゼロを10分以内に飲めなかったら、はい、マジでも吉川さんあれですよ。10分ですよ。ゼロ10分10分。さすに10分10分。それレギュラーって言われる。炭酸がたい。はちゃん聞いた。<expired> 何欲しいです。 もうやっイージーは良いですねさあ、えー、まもなくタイマーは六分を起用しております多分まあ、やってる側からすると初速が終わって、この辺からその人の力、本当の力が出始めるうちく。<笑>初速は誰でもなぜるんで、 ここでキャパとあとキャパ以上に大事なのはメンですね。心折れないか折れるかで、ね、変わってきます、ね。でも最後に一人です、ね。でもさっきの彼の心の中は政権交代よりもイージーの方がやっぱ<笑>やっぱり彼は編集者だから。 絵のこと、また気にすると思うんですよ。ひながら食べてるのも悪、ね、いや。ここで俺が心配することしないので、成功するのもしないので、チャンネルのこの動画のコメント数と運命の数が変わってくると思うんでのこ<笑>のチャンネルのプロセスを名前には行くっていうのは気になるので、撮影方を調べてください。と聞きました。 本当にやべえなことこだ僕はボが止めます。そこは。<笑>ボはボが<笑>大丈夫だよ。安心して読んでくれ。なんかありそうだから事前に俺が止めるから。ネ<笑>グ？え？ネグ？<笑><笑>あの、チクルに乗せてバタよう おお…いいですねカラー強いですい、うん、自分の限界を知ってますからじゃあ4分ぐらい残していとはいじゃあもう俺はもう吉川さんやってもらおう、うん、<笑>ほらやってもらえないでしょみんなも<笑>そう多分全国の吉川さんのファンはそう願っているとしてもしていますおっ で、押していすま全然ダンサーのこと言 それが気にはね多分。 こういうことやってるじゃん吉坂さんをいじめるなとてコメント前あったんだよ<笑>なんかでな<笑>何だっけ本当に申し訳ございません出<笑>られない<笑><笑>酒だったらいけると思うハイボールのけあの3杯とかついていっちゃいますよくち入る とかだったらじゃあまあ、うん、ああまあいけるはいけるんですね、量的にはでもアルコールでバグってんのか で, あで、まあ時間は空くじゃないですかまあね、どうしよう。十分三杯飲んだことないっす 気がきつい。<咳>気抜けば気が抜ければいけそうですか。全然いけると思うい。だからもう抜ける気がない。ここにかみ上げてくる。うん、<咳>単純にキャパバ 正体は見えます。ん5分切りました最初は 怒られる吉田がファンに怒られる吉田さんをイラつかせんじゃねえ<笑>怒られるいや<笑>ひっつー<笑>すっげえ、ね、すげえすげえすげえすげえすげえすげえすしえすげえすげえすげえすげえすげえすてえすげえすげえすげえすげえすげえね<笑>うわ、まだもうそすげえねえの もうトレーニングが必要だなとと<笑>目指すところがそこであればこれあのー「<笑>サムライティング」は<笑>スタッフさんちょっとファイターに片足突っ込む番組みたいなそう<笑>ですねま あ, あ普段普通の番組とかってもうこういうディレクターとかスタッフは肩から見てやじ飛ばしたりってやつんですけどしかしうちは違うというのをお見せできたかなと、ね、できたからとあのねでも本当に思うんですけど2 <笑>人とも僕は大きな拍手を送りたい<笑>あの本当にナイスパードでした2 <笑>人とも もしこれれが続けられるようでああ、はい、他の、まあ、こういった10分で勝負というわけではないんですけれども他のまあいろんな漫画から出てくるご飯っていうのがあるので、まあ、それを再現できていければなとお漫画虫シリーズ、はい、どうなるのかとそうですね普通にマックスの漫画のご飯とかねありますかすここあじゃあもうジブリのあ り, ありとあらゆるシーンをパロディした動画にしたい、はい いいですね、40秒でした櫛のとこもあれば、はい、あのトーストハムハム食ってみたり、はい、ルパンの事件ガーッてやったりとか、はい、も全部やりたいついや次にその朝着の CM のほうがやってみたいですね朝かきながらそ れ, <笑>それいいじゃん<笑><笑>でもあれだよね多分いろんな CM パクりまくったら絶対売にる仕事来ないから<笑><笑><笑>あいつ最悪や<笑><笑>でもやりたいやりたいやってみたいですねやってみたいいやまあ今回はこういった形ではいありますがちょっとまぁ、あ、次回にちょっとつなげていろいろやってみたいですねということで 無理の通解散しましょうありがとうございまし た, ました今回はね、何よりもねけんちゃんと吉田さんに拍手ですよありがとうございまし た, した僕が振らえないばっかりに申し訳ございませんでした振ってしまい…